皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月20日、最近のマイクロソフトフライトシミュレーターは、ずっと HZ で飛んでいます。ディスコードをあさっていたら HZ の公式フォーラムが見つかったので、そこに詳しい操縦方法も書いてありました。今回は、その中から上昇と人口に関する項目について情報を共有しようと思います。 概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらもご参照ください。まず基本的に、速度210ノットで上昇しろということでした。そうしたら、だいたい3万1000フィートくらいでマッハ 0.57 くらいになるので、そこで SPD ノブを押してマッハ表示に切り替え、マッハ 0.57 の速度で巡航高度まで上昇しろという感じでした。これで4万3000フィートまでストレスなく上昇できます。 ここで巡航速度についてのマム知識ですが、HZ の場合、高度3万1000フィートで飛ぶのが一番速く、深海機速度で420ノットらしいです。HA420 という名前は、この420ノットというのが由来らしいです。知りませんけど。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。